こんにちはネメシスです。触手が少しでもずれてると、当たらなくて宿泊。おまけに少し前に気づいたのに、体がついていかずいた救助され。触手がなかなか当たらず、チェイスされまくり。 昨までにダウンして釣った数二人という完全な負け試合をノーアンなしで大逆転した試合ですただ目の前に立ってるだけのキャンプは弱いけどこの状況で最善な動きが初めてできた気がしたので最後の攻防だけお届けしますうーム痕跡あったけど隠れてない 離れたかゾンビがサバイバーに見える右側光ってた救助来てるな 沸させた後は負荷を逸しない。 そのまま助けるなら救助者を狩かる、うん、ここはビル狙った方が良かった、うん、負傷してないから追いかけない。 ここまでは追いかけない殴れそうなときは殴る。 全員いるな<音声>んジルが近くにいる<音声>こっち後にしたら起こされるから先ずりだな の声、救助か起こせなかったこれはもらったぞ。不滅があったらその時は仕方ないショ引っ込んだ。出てこいよ。 今のところ起きてないけどどうだ大丈夫そうだなあれ一人回線切ってるぞいつの間に開いてないゲート側の丘に釣ったのが良かった 救助する3人が全回復して一斉に突っ込んできてたらこっちのゲートから離しながら脱出されてたかもしれない。